チョコ。<音声><音声><音声> ジャンんとポンちゃんのハロウィンのポストカードの絵です。まだ7割、8割ぐらいまでいったかな。あとちょっと細かいところを入れなきゃいけないので、今日中になんとか、今日は26日、メンバーの人にあげようと思っていますが、ちょっともう、 ギリギリだねねポストカードをもし出す人がいたら早くしないと最近ポストカードって出すもんじゃないけどねジャン君あじジャン ん, くん 薬はこんなものですよ。あ、まだあげないけど。中身そうだね、中身でいいと思う。一個はそっちのカメラで見せてくれるはい、ジャン君、これが、えー、膀胱炎の薬のシリッジだよん。 ほょっとほいほいほたほいほいほいほいほいほいほいほいほっといほいほいほいほいほいほい蓋がほいほいほいほてほいほいほいほいほいほいほいほいほだ ね, そうだね、うん、戻ったいほいほいほいほいい 腹巻を、首を通すのがほぼ無理なので背中に乗せているので、これは腹巻きではなくて、背乗せですん<笑>これでもあったかいでしょなんかね、あかそうだよね足から入れようかっていう話もあったんですけど多分ね、両足でキックすると思います、この人はね<笑>気がつかないうちに首を通さないとねそんなことできるのかな、うん それよりもお薬、どうしようかじゃんけん、お薬、飲みましょうかうはい、えー、昨日いただいたやつかなうん、大体です、えーま、マロン…なんだっけクリ栗松千本という和菓子モンブランだけど、ま、モンブラン風っていうことだよねうん、中は大福いただきまー す, いただきます 感じです。あちょうど影でち。あ、わかりにくかったかな。こっちから通る。あげましょうか。物取り下手。いただきます。ピント開てる？んうんと。 和栗のクリームと生クリームと和栗牛皮そしてモンブランクリーム。お上 品, お上品